どうして彼女と結婚ししちゃいいけないんだどうして親の職業や出身地を聞かれるんだろう非差別部落出身というだけで非差別部落それは封建時代の身分制度により生活全般を制限され差別を受けていた人々が住まわされた集落のこと身分制度は明治時代に廃止され差別は決して許されません私たち一人一人が正しい理解と 理不尽な差別を終わりにしましまょうというようなプロパガンダ動画を東京都が最近公開しててこれに対して感想を求められたんだけどもまあ発揮士って意味わかんないですよねこれうん東京都の人分かりますこれ見て何を言いたいのか意味わかんないでしょでまあちょっと解説するとですね差別を受けた 出た人々が住まわされた集落で、で、いろいろ制限を加えられたっていうけども、それはもう1990年ぐらいまでの歴史検知じゃないですか。今だとそんなことをもう完全否定されてますよ。封建時代にそうやって人為的に住まわされたっていうことじゃないですからね。で、制限されたって言っても別にそんな制限されてないですからね。結構自由にいろんな職業を選べたわけですから。 うん、ということで、えー、まずこの内容について、まず間違ってるっていうことと、まあ、その他全般意味がわからない。だって、その結婚になんで反対するんだとかね、就職の時に親の出身地なんか今頃聞かれるのかなっていうふうに思いますしね。うん、で、理不尽な差別を終わ り, し終わりにしましょうっていうけども、いやー、じゃあ理不尽な差別って、じゃあ具体的に何なのって、ど, どうやって終わらせるのっていうのも、はっきりして意味がわからないでしょ。 でそこでね、えー、ちょっとね、じゃ東京都のブラック事情について、まあ、説明するんですけども、まず、皆さんね、前提として東京都はですね、その公式には、その童話地区、被差別ブラック、そういうものの存在というものは認めてないんですよね。だから、童話地区指定っていうのは東京都はやってないんです。ただ、それなのにですね、なぜかですね、童話会系の団体があったりだとか、ブラック解放同盟、東京都連合会というのがあるんですよね。 ヒロ駅の近くなんかに行くとですねちょっとその人権 スローガンがドーンと出てるような施設があるわけです。でこの神奈川県人権提スセンターチャンネルでね、あのあたりのブラック探訪動画があるので、ぜひね、東京ブラックとかでググるというか、YouTube で検索していただくと出てくると思うんですけども、まあそういうのを見てください。だから東京都っていうのは、そのブラックに関しては、まあ曖昧な態度をとってる。まあ公式にはそんなブラックというものの存在を認めてるわけじゃないんですけどね。 ただ実態としてはその解放同盟にね、東京都がお 金, が出しお金を出して、機関紙を買ったりだとか、相談事業ということでそういう事業費を出したりだとか、で、なぜかその公共の施設にね、解放同盟のお部屋があったりするっていうのが実態です。じゃあなんでそんなことをしてるのかって言ったら、わけがわからない。で、これについてはですね、じゃあ東京都の職員なんかも、わけがわからないと思ってると思いますよ。 意味わかんないでしょなんで童話地区ないのにブラック解放同盟があって、で、そこにお金が出てるのと。じゃあ、ブラック解放同盟の人たちは一体どういう出自の人たちなんだと。 東京都で、いわゆるこの被差別民って言ったらですね、えー、車全室だ、車全室だとかね、浅草断罪門の手下のことなんですよ。でもそういう人たちってね、東京じゃほとんど散り散りになっててですね、いわゆるその、純林保官的な、その、純同和地区施設みたいなものがある場所っていうのは、ほとんど関係ない人が住んでるんです。ほとんどどころかもう全部関係ないですね。で、じゃあ、当然ね、 ブラック解放同盟東京都連合会でね、自分ブラック出身って言ってる人たちも、その東京のいわゆる被差別民とは全く関係ない人たちばっかりです。というのが実態です。なのに、ね、こんな理不尽な差別を終わりにしましょうとか言って、こういうプロパガンダ映像を作って呼びかけて、で、まだにその同和関係の団体に東京都がお金出してるっていうことの方が、はるかに理不尽なんですよね。 うん、でそれについてもはっきりして訳がわからないだから東京の部落に関してですね、まあ、説明するとはっきり言って訳がわからない状態になってるっていうのが答えですはいで理不尽な差別を終わりにしましょうって言うけどもじゃあそのねじゃあ江戸時代のねそういう封建 時代に作られたまあ作られたってわけじゃないんだけどもその頃にあったこういういわゆるブラック差別というものが今ね東京に残ってるかって言ったらまあ残ってないです。だってそもそも誰がブラック民なのかもう分かんない状態になってるんですから。た、ね、ただ自分たちがね ブラク出身だというふうに主 張, 主張する人たちがいる。そのブラク解放同盟っていうね。まあ実際はブラク出身でも何でもないんだけども。なのにそういうところに東京都が出している。理不尽ですよね。だから理不尽な差別を終わりにしましょうっていうふうにこうやってね、呼びかけてるんだけども、呼びかける相手が違うんじゃないですか。東京都が都民に対して呼びかけることじゃなくて、 都民がね、東京都に対してもう理不尽なことはやめたらどうですかっていうふうに言わないといけない。まあ具体的には小池百合子がね、やめようっていうふうに言って、いや、あの、号令かければやめられるんです。本気にやめようっていうふうになれば。だけど小池百合子もね、分かってるとは思えない、そもそも。<笑>なんか訳がわかんないから、そもそも呼びかけようがないっていうのが実態なんですよね。で、東京都の職員にしてもね、 えーまあ、一番ね、被害に遭ってるのが、東京都の職員だと思いますあのせっかくね、公務員試験受かって、東京都に就職して、でもあっちこっち配属されるんだけども、たまたまね、ローテーションが人権関係の部署に回ってきて、でなんかちょっと、反社会的勢力みたいな、その童話団体の人たちを相手にしてね、でその訳のわからないのに、訳のわからないお金を使ってね、訳のわからない仕事をしないといけないわけじゃないですか。 だから、東京都の職員の人たちも、自分たちのやってることが理不尽だっていうことをよくよくわかってるはずじゃないですか。それは、それをね、あの、地方の行政に圧力をかけてやらしてる、東京都の法務局や、あの、法務省の人たちもわかってると思いますよ。で、だから自分たちが理不尽なことをやってて、自分たちもわけがわかってなくて、で、説明責任を果たせないから、この、ブラック差別を知っていますか動画にもね、コメント欄が閉じてあるわけでしょ 東京都のチャンネル、他の動画に関してはコメント欄開けてあるのに、ここはコメント欄閉じられてるわけじゃないですか。だから、これ、コメント欄開けたらね、もういろいろツッコミが入ってで、自分たちもそれに対応できないっていうことをよくよく自覚してると思うんですよ。ねうん、だから理不尽なことをやってるのは自分たちだっていうことを、よくよく東京都の人たちはねあの、自覚してると思うんですよ、東京都の人っていうか、その東京都庁の職員の人たちが。うん というのが、まあ、東京のいわゆるブラック問題の実態なんですよ。まあ、僕もね、あの、東京都の解放同盟の人たちからも訴えて、訴えられてるけども、もうその人たちって東京都出身でさえないですからね。まあ、よそのブラックから来てね、東京都に来て、で、いだ差別があるんだって言ってるような人たちなんだけども、まあ、よそから来てるから、その人たちがね、本当に、得たや否認の子孫だったかどうかっていうのも発揮しで分かんないわけだけどね。まあ、実際、全然関係ない人もいるし。 というのがまあ実態なわけです、はい、だから ま, あまとめるとですね、うん、この動画を見て、訳が分からないっていうふうに思った、その感覚、大変正しいです。訳がわけからないことになってます、東京都のラこのブラック問題に関しては。だから、訳のわからないまま作ったのが、このプロパガンダ映像ということになるわけです。ということで、東京都の皆さん、あの私の説明で納得していただけましたでしょうか。ぜひね、神奈川県人権啓発センターに チャンネル登録していただいてですね、この部落問題について、あの正しい認識を持っていただいてですね、できればね、この東京都がやってる数々の理不尽なことをね、もう終わりにさせるべきじゃないかと思いますよね、本当に。ということで皆さん、ぜひご覧いただきありがとうございました。